メタなすみませんダブルシシスケイですお願いしますポチミチ奈区に来ております紹介していただく方がおりますエロ、えー、セットの鈴木ちょーよろしくお願いしますお願いしますはいさあ今回はどこでしょうかはい、はい、前回ご紹介したリッチレーンの 隣, の隣のサービスアパートメント、はい、オークトレジェンスですあー ササーーービビススアパトトメントきめ細かいサービスがあるわけですね、はい、どういった方がお住まいなんですか こ, こは、はいこちらワン、はい、ベッドルームからスリーベッドルームまでレイアウトがございますワン、はい、ベッドルームは主に南の工場団地だったりに向かわれる単身の方が住まれますー、はい、2ベッドルーム3ベッドルームにはファミリー層の方が住まれています そうか前回も言ってました日本人学校のねバスも来るし近くにありますから、はい、そういったファミリーの方も住みやすいそうですね日本人学校に通われる小学生や中学生のお子さんがいるファミリーの方が特に多く住まれているっていう方同級生のお子さんの友達が同じ物件内に住まれているというのは非常に友好関係を深める上で大きなメリットになるんじゃないですかいやそ う, ですそうですよ日本だとねかし県のところ遊びに行ってくるって言って、はい、キャッて行けますがこっちだとなかなかそういう環境じゃないですもんねおっしゃる通りです、うん なかなか小学生のお子さんが道を歩いて友達の家には遊びに行くということはあまりないので、うん、同じ建物内だと遊びに行きやす い, いすそうですねいやめちゃくちゃいいそしてさらにこちらのサービスアパートメントには日本人の担当者の方が招集しております、はい、ああめちゃくちゃゃくいいそれ 確か皆さんね、イメージできないかもしれませんが住まわれたことない方はね日本人の人が1人いるだけで全然違いますから座ると多いですね、はい、ちょっとあの英語でお話しすることに自信がない方でも安心しておつまいいただけるう、うん、うそうですねもうちょっとしたなご相談とかはね、はい、対応できますできませんもありますがすぐ対応 してくれますからね、7つは計画をされて都市開発をされておりますので街並みは非常に綺麗になっています緑が豊かだったり、はい、道の区画が整備されてたりしますので歩、ね、道もしっかりと設けられているので、うん、小さなお子さんだったりベビーカーを引いて歩くことも比較的しやす い, いすなるほどそれでは中見に行ってみましょうか、はい、レッツゴー はい、どう ぞ, どうぞ3ベッドルーム110平米のお部屋です広いしめっちゃ綺麗ですよマジやばいこれ空気めっちゃ綺麗じゃないですかなんか三菱電機のエアコンはいということで 空気もきれいに循環されてエアーコンも効きやすいという埋め込み式ですわやっぱ違いますねワンランクもツーランクも違いますよこれリビング普段からこうやって整えられてるんですかいえこちらはモデルルームとしてなるほど全てが高級感ありますもんこういったワイングラスとかもそうですしこれはいい触り心地もすごいそしてめっちゃでかい鏡 じゃちょっとキッチン見ていきましょうか、はい、こちらのお皿だったりとか、はい、コーヒーカップだったりとか、はい、ういうものはすべてご用意させていただいた上でお菓子出ししてますなるほど、はい、うわーコーヒーメーカーもあるじゃないですかでトースターもありますめっちゃ揃ってるじゃあ電熱コンロも3口ございますしもう収納も下全部もありますよはい、はい、電子レンジ、はい、オーブンめっちゃ高級感あるなもう冷蔵庫でかっ冷蔵庫、まあ、3ーベッド。 だからねこう全部入りますよそしてこちらの奥には、はい、洗濯機ルームが洗濯機と、はい、上なんですか乾燥機ですやっぱ3ベッドルームなんで、まあ、45人でもしね住んだ場合は、まあ、毎日やんなきゃいけない時もありますもんね洗濯を、はい、そ, その場合洗濯やって乾燥かけて、はい、もう一度洗濯できる、ねはい、でしかも綺麗ですねこれ地区どれぐらいなんですか今、まあ、3年ぐらいですねめっちゃ綺麗です定期的に、えー、メンテナンスというのは非常にきめ細やかに 行われておりますのでそれちょっと一回止まってみないと分かんないなそんな中川さんのためにご用意させていただきました、うん、一泊宿泊無料券プレゼントプレゼントお客様ものですか はい屋ドのお部屋を内見されまして、はい、実際に契約される前にいつを泊まってみたいとお試しされてみたいという方がいらっしゃれば、はい、そちらもご検討いただけるということでめっちゃいいじゃないですか本当住澄んだ空気感ってやっぱ違いますからね見るだけと1泊泊まってみるって全然違いますからねいやこれはすごいいいお部屋だ実際に寝心地だったり周辺の騒音だったりというのを確認いただければと思います、はい、ちなみにここもじゃあ服装ガラスですかはい そうですこういったね静けさとかも感じるのはやっぱ一回泊まってみないとだから内見して検討しに来てくださいぜひさあじゃあリビングもホテルっすねこの感じ素敵なソファー座り心地がめちゃくちゃいいっすあっかるの忘れてました測っておきますか い, い, って い, い, いでここもね足伸ばせるタイプのとこですねこうやってマジ最高っすよ金持ちやん光でー<笑> 7区が一望できますね広い窓ですから目の前にねマンションがないのでかなり奥まで見えますねさあ そ, そしてこういうちょっとしたデスクもあるんですね電話 なんんでで電話あるんですかはいこちらからレセプションのスタッフさんに電話することもできますそっかサービスアパートメントだからほんとちょっと困ったちょっと水なくなったんですけど水持ってきてくださいとかもできるってことですよねはいマジでこれホテルと一緒ですねそういうレセプションの方に連絡して困ったことがあったらすぐ対応してくださいっていう3ベッドルームですからね まずここサブのバスルームですめっちゃ綺麗ですやっぱもうすごいね手入れしてありますわこういったアメニティとかははいこれはご入居の最初だけサービスで付けさせていただいてます、はい、なるほどダブルとかも交換してくださるんですかはい、はい、週に2回交換をしていただきますめっちゃいいな洗濯でかさばりますからねこういったのは、はい、こちらは場所、まあるサブの方ですからねこれぐらいの広さでヘッドが付いてるでこれえ<笑> 空間できてますよ こ, れこちら他のお部屋と壁を挟んで隣り合っておらず外の空間が部屋とお部屋の間にあることでお部屋の騒音が聞きづらいという<笑>これすごいわスモールベッドルームですかはいお子さんのお部屋としての、はい、もうモデルルームみたいな形で、はい、こういうおもちゃ置いていただいてるわけですね、はい<笑> っいいですよこれ、で収納ももう広いですよ。2人ね、子供がいてももうこの広さで十分ですね。今、こちらのお部屋、ベッドが2つある状態ですけれども、はい、ベッドが不要という方もいらっしゃるいああ、はい、はい、はい。その場合は、ベッドを撤去していただくっていうことも交渉可能です、はい。なるほど。だから違う用途として使っても大丈夫で。はい、じゃあ次のお部屋、お願いします。こちらもだから、ベッドルーム。めっちゃ広くないですか、ここ。これ、キングでしょ。これは180センチ幅があります。マスターですかマスターじゃなく、はい、で、収納 もね、また大きいものありますしじゃあ行ってみましょうマスターへマスターベッドルーム来たーめちゃくちゃ綺麗でまたキングはいキングベッドこれ見つけたわこれが好きなやつ見つけたこれここに置けるわけですよこれ何すか電話すかこちらは電気ですかえ本でも読もうかなと思ったら電気電気どこやとありましたとこれ全部の部屋 つ,、はい、ついてましたはい、いつてましたやばーで、ここも 窓窓ももいいてまますすああちらには大きい窓もあります、はい、こちら見てください USB をそのまま差し込めるみたいな、はい、うわそれ便利っすねこれすごい3年前からそういったところまでケアされて作られるんですね、はい、すげえ多くとテレビもありますしこういった化粧台もありますとうわ本当にウォークインクローゼットウォークできますもんウォークめっちゃできますよそうです、ね、広っで鏡もあるんですよここで服着替えてあダメだでここでまた着替え て, あここ替えてあ OK 行こうってできるんですよ最高や次はマスターベッドルームのトイレお風呂あったーよくそうやっぱりマスターベッドルームにはあるこれはちょっと杉本さんはい洗っときますか洗っときましょう、はい、お二人で入れるか分かんないからなこれはさすがにめっちゃ広い中川さんちょっと分からないと思いますけど、はい、ちょっと斜めってるんですよ 本当だすごい座り心地がいいですもうだからずっとここに寝そべっていられるっていう気持ちよすぎてシャワーもここにもありますしでまあトイレも綺麗ですわタオルもまた交換してくださるしシャワールームももうさっきよりすめっちゃ広いですちょっとマジでこれ測ってみましょうせーの全然届かない<笑>めっちゃ広い東京から川ぐらいありますねはいすいません、はい、いつも我々言うやつ段差がありますこれがあることによって水が溢れないですそうなんです こういったね高級感のあるレジデンスだったりサービスアパートメントにはありますねちゃんとね家賃を出たらただで借りれるのコーナーめちゃくちゃ めっちゃいいお部屋ですね3ベッドルームでプールジムもあってラウンジもありましたもんねで、はい、あのラウンジだとか勉強したりとかその誕生日会とかね、はい、パーティーとかお子様たちが集まってやるようなイベントとかもできたりしますんですごいいい正直前回のリッチレーン見てますからあそこの屋で750、まあ、単純に3倍3ベッドルームですから2250 2250にのサービス的なものを含ませる以前のリッチレーンのお部屋では、はい、管理費のみを含めた金額で出しておりましたが今回 サービスアパートメントですので、はい、基本でタックス管理費水道光熱費インターネットメイドさんのサービス費用が含まれておりますなるほど、はい、かなりインクルーなんです ね, ですねですなのでそちらのサービスの費用も考慮した上で家賃をうわめっちゃヒントくれてるわかりましたきました3100ドルお願いしますはい正解は3000ドルですゆうべ惜しい 3, そのフェアによっても違ったりするんですか。そうです。フェアの階層だったり、はい、向き、あとはご入居される時期によっても多少こう賃料が前後してきますから。なるほど。まあ三千ドル。 ドルというのは、はい、あの目安としっそれより安くなることもありえますかはいよく聞いてくれましたもちろんですねその階層が低くなることによって、はい、賃料が少し下がるというケースもございますし、はい、今ですね外国人が入りにくくなってるということもありますので、はいはい、通常の金額よりも少し安い金額でお借りすることが可能になります、はい、なるほどでもねあのー、僕はスイムさんから1日 無料体験オープン時計もらいましたから、はい、ぜひ来てちょっとね。なんか皆さんにお伝えできることあれば伝えたいと思いますん。で、いやでも検討してる方は是非ね。一応内見に来て。 無料体験してみてみくださいそしてツーベッドルームもございますの、ね、でーベッドルームもご覧くださいツーベッドルームもめちゃくちゃ高級感あっていいですね、はい、広さどれぐらいですか92平米でこれベッドルームが2つに分かれてて、はいまあ、リビングが真ん中にあることによって完全にプライベート空間も作れてますねはいこれルームシェアとかもいけるしすごい、ねはい、そうですねはい例えばこちらのツーベッドルームお一人で住まれて、はい、日本からの出張者の方が来られた時にもう一部屋を使っていただくっていうようなこともなるほと思いますなるほどいいな多く めっちゃいいっすよそして他にも N アセツさんたくさん物件持ってますのでぜひ下の方のリンクから見てみてくださいそれでは以上チ置ン最新不動産情報でしたまた次回お会いしましょうさよなら